準決勝第2戦会話わせと VS 武藤勇気の試合を開始する勇気数々の因縁を積み重ね宿命の名のもとに我々は自由を決する誇りと自由のために命を落として戦った古代ローマの剣闘士のようになさあ歴からカードの剣を抜けじゃあ先行で先行だと抜けないんですよ<笑>、okay、先攻はいあ抜けるようになった<笑><くぞ><笑> 俺はマジックカード融合破兵を発動何さあでギュールはどうなってる<笑><笑>ええ<る>。<笑>俺は ABC ドラゴンバスターを見せよ何最強ー。B <笑>バスタードレイクを召喚首備表示さあ<笑>俺はヒール魔法光のレードを発動危ないその効果により俺はデッキから闇道化師の詐欺を墓地に送り B バスタードレイクの攻撃力を300上昇 俺はこれでターンエンドカードが剣ならデュエルディスクは立て<笑>ならば右手のカードにプライド左手のディスクに魂を宿せ俺のターンドローモンスターを守備表示さらにリバースカードを1枚ましてターンエンドだ、うん俺のターンドロー俺は手札から2枚目の融合派兵を発動これはこの効果により C クラッシュワイバーンを特殊召喚 B c C 可能性はバトルシティ<笑>うまい<笑>俺は B バスタードレイクの効果を発動このカードを C クラッシュウェイバーに装備して何俺は光の冷凍の効果によりデッキからミノサウルスを墓地に送り攻撃力守備力をターン終了時まで400ポイントアップさらにリバースカードを1枚セットしターンエンドさあ遊戯攻撃してこい攻撃をしてこない俺のターン<笑>手札のジョーカーズナイトの特殊能力 デッキよりクリーンズナイトを墓地に送ることで手札のこのカードは特殊召喚することができる攻撃表示さらに黒木森の位置を反転召喚リンク召喚を行うぜ俺は2体のモンスターをリンクマーカーにセットリンク召喚破壊剣士の守護板竜黒木森の位置がフィールド上から墓地に送られたことでデッキからモンスター1体を手札に加える さらに破壊剣士の守護管竜はリンク召喚に成功した時デッキから破壊剣カード1枚を墓地に置くことができる破壊剣士融合を墓地に送りさらにデッキから俺が加えるのはマッチシャンスソールズさらに破壊剣士融合の効果手札からカード1枚を墓地に捨てることによってこのカードを墓地から手札に加えるだが破壊剣士の守護管竜の攻撃力はわずかに良 い, いやられても勝てないてならば俺は モンスター一体を手表示ターンエンドだ俺のターンドロー俺は C クラッシュワイバーンを攻撃表示に変更バトル C クラッシュワイバーンで回転士の守護番竜に攻撃さらに俺はリバースカードを1枚セットターンを終了エンドフェイズジョーカーズナイトの効果を持ちから発動墓地のクイーンズナイトをデッキに戻すことで墓地のこのカードを手札に戻す俺のターンだ 大変だぜ俺は手札から通常召喚 3D さらに黒木森の位置を反転召喚育成バトルフェイズ黒木森の位置で C クラッシュワイバーンを攻撃バカなクラッシュワイバーンの方が攻撃力が上100ポイントのダメージを受けるぜそして黒木森の位置が破壊されたことで龍魔堂の守護者を手札に 続けてクリービーで C クラッシュワイバーンを攻撃あっ一枚読みじゃがいな<笑>返り腰にしろ C クラッシュワイバーンダメージ9ん<笑> だ, だが破壊されたクリービーの特殊能力によりデッキからクリボーのカード名が記されたピンクル5スターを手札に加えるぜメインフェイズ2ジョーカーズナイト特殊能力発動<笑>デッキのクイーンズナイトを墓地に捨てジョーカーズナイト攻撃表示 さらに俺はマジックカードキュンクルファイブスターを発動俺のフィールド上のモンスターが1体のみでそのモンスターがレベル5のモンスターの場合にそのモンスターを生贄に捧げることでデッキ手札墓地からクリボー5兄弟を特殊召喚する入れよクリボー5兄弟<笑>さらにクリベーの特殊能力により5体のモンスター全てを生贄に捧げる デッキよりクリバンデットを手札に加え手札の悪魔族モンスター1体を召喚するクリバンデット攻撃表示さらに俺は手札のマッチアンツソウルズのモンスター効果によりレベル6以上の魔法使い族モンスターをデッキから墓地に送ることによって手札からマッチアンツソウルズを特殊召喚マッチアンツソウルズの効果発動手札の魔界犬集合を墓地に捨てカードを1枚ドローする手札増強能力<笑>増えてないぜ<笑> さらに俺は赤い剣士融合の効果を墓地から発動するぜ手札から光のご風霊剣を捨てることで墓地のこのカードを手札に加えるさらに俺はリンク召喚を行うマッチアンズ・フォールズ1体をリンクマーカーにセットリンク召喚リンクリボーンそしてクリバンデットの効果をエンドフェイズに発動自身を生贄にに捧げることに デッキからカードを5枚引きその中のモンスター以外のカード1枚を手札に加え残りを全て墓地に送る俺はこれでターンエンドだふ、うん遊戯なかなか悠長なことをしているな<笑>そんなことで俺は通せんぞ俺のターンドローうんバトルだちなみ足場1でリンクリボーを攻撃リンクリボーの特殊能力<笑>このカードを生贄に捧げることで攻撃モンスターの攻撃力をこのターン中ゼロにするフ、うん だがこれで貴様のモンスターはいなくなった俺はこれでターンエンド 何, <笑>何もないんかエンドフェイス俺は墓地に存在するジョーカーズナイトの特殊能力により墓地からクイーンズナイトをデッキに戻すことでこのカードを手札に戻す<笑>俺をターン俺が引いたのは守護神官マハードこのモンスターはドローされた時手札から特殊召喚されるタ割れよさら<笑><笑>に俺は手札から 龍馬道の守護者召喚攻撃表示特殊能力発動手札を1枚捨てることでデッキから融合またはフュージョンの魔法カード1枚を手札に加える融合徴兵を手札に加えるぜさらに龍馬道の守護者のもう一つの特殊能力エクストラデッキからクリッチーを公開することで墓地よりその融合素材モンスターを裏側守備表示で特殊召喚する黒木森ノビッチ守備表示手札からマジックカード 融合送迎発動エクストラデッキから融合モンスターを公開しそこに記されているカード1枚を手札に加えることができる俺が公開するのは超魔道剣士ブラックパラディ、うん、よってデッキからそこに記されている融合素材モンスターバスターブレーダーを手札に加えるぜ優そ総モンスターにはもうやられんぞいくぜバトル融魔道の守護者でークラシュワイバーを攻撃だがしかし破壊される側に B バスタードレイクが破壊される そして B バスタードレイクが墓地に送られた時その特殊能力が発動するデッキからユニオンモンスター1体を手札に加える俺は A アサルトコアを手札にマハードで C クラッシュワイバーンを攻撃 C クラッシュワイバーンケーキだが C クラッシュワイバーンにも同様墓地に送られた時に発動する特殊能力がある何手札からユニオンモンスター1体を特殊召喚するほい A アサルトコアだがこれ以上攻撃することはできない 俺はバトルを終了しこのままターンエンドうん、ユウギ俺の手にはすでに瞬殺コンボが揃っている何瞬殺というには遅すぎるんだ<笑><笑>俺のターンドローこの瞬間俺のフィールド墓地に ABC3 体のモンスターが揃った俺はこの3体のモンスターをゲームから加えつブしこのモンスターを特殊召喚する来い ABC ドラゴンバスター ABC ドラゴンバスター攻撃力3000ポイント 俺は ABC ドラゴンバスターの効果手札に存在するユニオンドライバーを手札から捨てることで何お前のセットモンスターをゲームから除外する俺の黒モ森のニッチがゲルムから除外する<笑><笑>セットカード光の護風霊剣が除外され る, <笑>されるぜバトル ABC ドラゴンバスターでリュウマ号の守護者を攻撃 ABC ハイパーブラスト<笑>俺はドラマスカードを1枚セットしターンエンド俺のターンドロー反転召喚<笑>黒モ森のニッチさらに 手札のジョーカーズナイトの特殊能力デッキのクイーンズナイトを墓地に捨て手札からこのカードを特殊召喚する俺のフィールド上にこれで3体のモンスターが揃ったぜバカ三<笑><笑><ち><笑>体のモンスターをリンクマーカーにセットリンク召喚混沌の戦士カホストルジャー レベル7以上のマハードを素材にしたカオスソルジャーは相手の効果の対象にならず相手の効果では破壊されないこれで ABC ドラゴンバスターの厄介な効果も受け付けないぜいくぜバトルフェイズカオスソルジャーで ABC ドラゴンバスターを攻撃カオスブレード迎え撃て ABC ドラゴンバスターエースの消滅でデュエルは仕切り直しかリバースカードを1枚間に伏せ俺はこれでターンエンドだうん、ユ ー, ユー 俺がこのターンモンスターを何も召喚しないと思っているだろうが甘いぞラはトラップカードクランブルユニオンを発動何除外されている光属性光属のユニオンモンスター3体を特殊召喚する来い ABC カリバラ 場, 場に一気にモンスターが3体ジョーカーズナイトの特殊能力いいやこれは相手いやこれ自分の相手うえそうクイズナイトをデッキに戻すことで<笑>このカードを墓地から手札に戻すそうなんだいいじゃない<笑> 俺のターンドローこれかっこいいなこのマークが登場して初めてわかるのはアニメ通りだし俺は AB2 体のモンスターを変形がしたり人<テッ>気召喚 ユニオンキャリアー完全に大掛けがなくなったぜ<笑>そして墓地に送られた AB それぞれ特殊能力を発動する何俺は B バスタードレイクの効果によりデッキからワイドラゴンヘッドを手札にそして A アサルトカーの効果によりユニオンドライバーを手札に加える<笑>俺はイドラゴンヘッドを召喚<笑>ユニオンキャリアの特殊能力このモンスターは俺が選択したモンスター一体にデッキからマグネットモンスターを装備することができる自ら範囲を狭めていきな<笑><笑> これはッメタルキャタピーラーをワイドラゴンヘッドに装備何そしてこの効果で装備されたカードは攻撃力1000ポイントアップの装備カード扱いとして装備されるさらにットメタルキャタピーラーの効果によりさらに攻撃力が600ポイント上昇攻撃力は3100ポイント攻撃力3100だと神の生贄になればっその攻撃力を上げる神評価のために構築された完璧な戦術 次の俺の対戦相手は会話で決まりのようだ<笑>バトルフェイス、ワイドラゴンヘッド遊戯にダイレクトアタック墓地の光の護風霊剣の効果発動墓地のこのカードを除外することによってこのターン俺はダイレクトアタックを受けないならば俺は C クラッシュワイバーンの効果俺はユニオンキャリアにこのモンスターを装備する<笑>少々計算が狂ったようだが俺の勝利に変わりはない<笑>ターンエンド俺のターンドローマジックカード融合破兵よ発動 その効果によりエクストラデッキからクリッチーを公開しデッキの黒木森のウィッチを守備表示で特殊召喚さらに俺は黒木森のウィッチを生贄に捧にげクリバビロン召喚クリバビロンの攻撃力は俺の墓地のクリボーモンスターに1体に300ポイントアップするよって攻撃力は3300クリバビロンでユニオンキャリアを攻撃 すぐに攻撃力の高いモンスターを出したことは褒めてやるだが甘いぞ勇気ダメージステップ悪空間物質転送装置発動バカ俺はユニオンキャリアをこのターンのエンドフェーズまでゲームから除外することでクリバビロンの攻撃力を1000ポイントダウンするそしてダメージステップ中に処理が入ったため攻撃は中止メインゼイズ2クリバビロンの特殊能力このモンスターを手札に戻すことによって墓地からクリボー5兄弟を特殊召喚する クリボー5兄弟召喚さらにクリベイの特殊能力発動シールドのクリボー5兄弟を脱退させデッキ墓地よりクリバンデットを手札に加えこれを召喚さらにリバースカードの1枚場に伏せ手札からジョーカーズナイトの特殊能力発動デッキのクイーンズナイトを墓地に捨てこのカードを特殊召喚する<笑>そしてこのエンドフェイト リバンデットの特殊能力を発動駅からカードを5枚引きその中のモンスター以外のカードを1枚手札に加える俺は指定の絆を手札に加え残りのカードを全て墓地に置くぜ俺はこれでターンエンドだこのエンドフェイズミニオンキャリアがフィールドに舞い戻るめちゃくちゃすごい<笑>さらに俺のハーブドローミニオンキャリアの特殊能力俺はワイドラゴンヘッドを選択しマグネットモンスターを装備する ヘッドキャノン装備何ふんだがこれで驚くのはまだ早いこの瞬間 XYZ3 体のマグネットモンスターがフィールドに揃ったよって合体能力を発動何モンスターの攻撃力を下げてまで新たなモンスターを召喚するだと<テー><テー><テー><テー>これらのモンスターをゲームから除外し「ほい XYZ ドラゴンキャノン」フフフフフフ さらに俺は ABC3 体のモンスターをゲームから除外し何俺は手札からこのモンスターを特殊召喚するコいコンゲンリューレビオニアバカな本ンゲンリューレビオニアは光属性3体をゲームから除外した場合墓地に眠るモンスター1体を守備表示で特殊召喚するコい ABC ドラゴンバッサーその邪魔なモンスターには消えてもらおう 俺は ABC ドラゴンバスターの効果手札のユニオンドライバーを捨てることでお前のフィードに存在するジョーカーズナイトゲームから除外まだ終わらんぞ ABCXYZ2 体のモンスターがフィードに揃った俺はこれらのモンスターをゲームから除外し新たなモンスターを呼び出す DJ 合体 A2G ドラゴンバスターキャノンあのカードは手札を1枚捨てるごとにあらゆるカードの発動を無効にして破壊するカード そそしてその効果にターン位置制限はない行いくし決まりじゃねえ<笑>バトルフェイス A2G ドラゴンバスターキャノンでダイレクトアタックリバースカードオープン破壊剣士融合何フィールド上のバスターブレーダーを素材にするモンスターのための融合素材を墓地に送って融合召喚を行う<笑>俺はそれに支援して A2G ドラゴンバスターキャノンの効果を発動手札に存在するブルーアイズオルタナティブファイトドラゴンをポストにその発動を無効にし破壊する 墓地の光のご風霊剣の効果発動このカードを墓地から除外することによって<笑>このターン相手はダイレクトアタックできない身の<笑>しいりしたな俺はこれでターンエンド<笑>俺のターン手札は2枚俺は墓地から赤い剣地融合の効果を発動手札のブラックマッシャンガールをコストにこのカードを手札に戻す 俺はその処理後墓地に存在するスクランブルユニオンの効果を発動何このカードを墓地から除外することで除外されている XZ キャノンを手札に加えるやつの手札がこれでまた3枚にさあ遊戯どうする俺は手札からマジックカード融合破ルを発動超魔道剣士ブラックパラディを公開ブラックマッシャン召喚そして手札からマジックカード 理性の絆を発動し手札デッキ墓地のブラックマッシャンガール1体を特殊召喚することができるいでよブラックマッシャンガールさらにデッキからブラックマッシャンの技名が記されたカードブラックバーニングマジックをフィールド上にセットそして俺の方が墓地のモンスターが圧倒的に多い今手札のクリバビロンの特殊能力によりこのカードを特殊召喚することができるバトルフェイズクリバビロンでベイドニアを攻撃 レビオンができたさらにブラックマッチャンでユニオンキャリアを攻撃ブラックマジックブラックマッチャンガールの攻撃力では ATZ を倒すことはできないがやつの手札は今3枚さらに俺は手札からマジックカード破壊剣集合発動俺は a T g ドラゴンバスターキャノンの効果手札の XZ キャノンをコストに破壊剣集合の効果を無効にし破壊する もはや打つ手なしといったところ俺はこれでターンを終了するぜエンドフェイス A2G ドラゴンバスターキャノンの効果どう何このカードは空間に転送し除外されている ABC ドラゴンバスターおよび XYZ ドラゴンキャノンを特殊召喚することができる何来い ABC ドラゴンバスターそして XYZ ドラゴンキャノンここ<笑>特殊召喚成功時リバースカードオープン 黒魔族復活のひ継ぎブラックマジシャンと ABC ドラゴンバスターを墓地に送ることにより新たな黒魔術師を呼び出す俺はその効果にチェーンジ ABC ドラゴンバスターの効果俺はシュウインリュウカオスエンペラーをコストにブラックマジシャンをゲームから除外する消え去れそして俺は墓地から守護神官マナの効果を発動相手の効果の対象に俺の魔術師が選択された時、えー、と特殊召喚する守備行使そして ABC ドラゴンバスターの効果でブラックマジシャンを除外する そしてこの瞬間 ABC ドラゴンバスターの効果を発動このカードをリリースすることで除外されている ABC の3体を特殊召喚する ABC 俺のターンドロー何が来るんだ<笑>貴様に神を見せてやる ABC3 体のモンスターを生きりに捧げ破壊神オベリスク我が絶対の神となりて我が領域に降臨せよ 天地を揺るがす全能さる力によって俺に勝利をもたらすのだオベリスクの巨神兵召喚オベリスクの巨神兵全身を見なぎる圧倒的なパワーそして俺の全身を貫くかつてないほどの旋律と威圧感 ここでオベリスクを召喚するとはもう決まりじゃねえかさらに光の冷凍の効果 XYZ ドラゴンキャノンを解消にデッキよりブルーアイズホワイトドラゴンを墓地に送り攻撃力を800ポイント上昇攻撃力3600ポイント バトルオベリスクの巨神兵バナに攻撃<笑>超電磁タートルは墓地に送られた時バノモンスターに電 極, を 同, じ電極を同じ電極を入れて<笑>バトルを2位のタイミングで終了させることができまさかあの時<笑>一番最初の破壊拳集合で墓地に送っておいた俺はこれでターンエンド俺のターン さあ勇ギ神はどうした俺は手札からマジックカード融合を発動何ブラックマッシャンがやられてもその魂はまだフィールド上に残ってんの俺はマナとブラックマッシャンカードを融合融合召喚相馬同士ブラックマッシャンズうんだがそのモンスターではオベリスクの巨信兵の攻撃力には届かないだが俺は墓地の破壊剣士融合の効果を発動 手札のバスターブレーダーを捨てることで墓地からこのカードを手札に加えるさらにブラックマッシャンズのモンスター効果魔法トラップの効果が発動したことで俺はデッキからカードを1枚ドローするバトルクリバビロンで XYZ ドラゴンキャノンを攻撃 これは永続トラック XYZ ハイパーキャノンを発動この効果は自分のターン相手ターンによって効果が変わり相手ターンの場合は手札を任意の数だけ捨てることによって相手モンスターを最初に取り破壊するクリバビロンを破壊クリバビロンがまずいブラックマジシャンズを使うわけにはいかないがあんなヤバいものを見せられたらしょうがないぞブラックマジシャンズ XYZ ドラゴンキャノンを攻撃うん仕方あるまい メインフェイズ2に入り墓地の痴漢融合の効果墓地からこのカードを取り除き墓地に存在する融合モンスターをデッキに戻すことでデッキからカードを1枚引く<笑>やるしかない俺は手札からマジックカード融合破片を発動<笑>エキストラデッキの有力現実気まいだ<笑> ガゼルターンエンド<笑>俺のターンドローバトルオベリスクの巨神兵で厳重王ガゼルを攻撃ゴッドハンドクラッシャ ー, ーガゼル俺はこれでターンエンド俺のターンリバースカードを1枚バネしてターンエンドだ俺のターンドローいくぞオベリスクの巨神兵の攻撃ゴッドハンドクラッシャ ー, ー神の鉄椎を食らえ<笑>俺はこれでターンエンド ドローーーののマッンンスストールズのモンスター効果混沌の黒魔術師を公開しマッチアンストールズの効果を発動手札の魔法トラップカードを2枚捨てることによってカードを2枚引くマジックカード魂のしもべを発動 デッキからブラックマジシャンのカード名が記されているカードを1枚デッキの上に置くブラックマジックをデッキの上に置き魂のしもべの効果を発動このカードを墓地から除外することでデッキからカードを3枚引く手札増強カードターン終了だ 俺のターンドロー俺は機動装置メイルファクターを召喚何池をメリスク神の頂点に君臨するのはお前だまずは機動装置メイルファクターでマジシャンズソウルズに攻撃リバースカードオープンマジックシリンダー何その攻撃を無効にして無効にしたオースターの攻撃力分ダメージを与えるうんたかが500オメリスクの巨神兵マジシャンズソウルズを攻撃ゴッドハンドクラッシャー 俺はリバースカードを1枚セットしなにターンエンドこのままじゃ負ける諦めない勇気お前言ってたじゃねえんか手だには必ず可能性が秘められてるってよこのドローで変えるしかないドロー俺は手札からマジックカード死者蘇生を発動何よみがえクリバビロンクリバビロンの特殊能力発動なるほどこのカードを手札に戻す 分裂せよクリボー5兄弟3体のモンスターを生贄にンによオシリスの天空竜を召喚いよいよ現れたかオシリス神対神の戦いの始まりだオシリスの攻撃力はプレイヤーの手札の数によって決定するよって攻撃力4000バトルオシリスで機動装置メイルファクターを攻撃 超サンダーボーーメイイ俺は墓地のリンクリボーの特殊能力フリバーを生贄に捧げ墓地からリンクリボーを特殊召喚する俺はこれでターン終了だ俺のターンドローさーて神を食うやったどっちかに、ね、オシュリスは次のターンには攻撃力を上げるカイバーにとっちゃここがラストターンってわけ 手札から。戦を発動。バカだメールファクターズコマンドを墓地に送りデッキから攻撃力3000以上守備力2500以下のドラゴンズコモンスターを2体まで手札に加えるここに来てブルーアイツもう俺はブラックマッシャーを失っているてい<笑>俺はデッキからブルーアイツホワイトドラゴン2体を手札に加える<笑>俺が負けるだと<笑> ならば神ともども砕け散れオベリスクの巨神兵オシリスの天空竜を攻撃ゴッドハンドクラッシャー俺はリンクリボーの特殊能力発動このカードを生贄に攻撃モンスターの攻撃力をゼロにするぜくっ俺はこれでターンエンド俺のターンこれによりオシリスの攻撃力1000ポイント上昇攻撃力5000行くぜ界イバオベリスクを攻撃超連動犯サンダーフォース 俺の勝ちだ。俺が負けただと。あの今は破れ て, みて今破れて打ち勝てるアルティメットドラゴンボックス出 た, <笑>た方がいいんじゃないかな。いやー惜しかったなーー。いやーすごいデュエルになりましたな。素性がなかったら本当にあそこで終わってた。<笑>いやキーカードマジで死者蘇生でしたね今度。こ